皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月27日、冒険者の広場で、ドラゴンクエストモンスターズ・スーパーライトコラボ記念の印象が配布されています。忘れずに受け取っておきましょう。防衛軍フィーバーのおかげで、レベル118の武器が大体揃ってきました。 ですが、自分のメイン武器的なやつは、バザーでちゃんとしたものを買うことにしています。その一つ目が、スティックです。僧侶以外にも、最近は天地雷鳴士でも使うことが多いので、呪文衛生速度プラス 18% のものを何も考えずに買います。二つ目が、両手杖です。これはほとんど魔法使い専用みたいな感じですが、これも同じように、呪文衛生速度プラス 18% のものを何も考えずに買います。三つ目が、ガです。 デスマスターと魔剣使用ですが、これも呪文栄晶速度プラス 18% のものを何も考えずに買います。と言いたいところですが、この錬金効果がこの値段というのは安くないですかね。これは緑の常連金石を使います。最後にブーメランですが、これも本当は呪文栄晶速度プラスがついているものが欲しいんですよね。でも、ブーメランに呪文栄晶速度プラスの効果をつけるのは大変なので、旅人バザーで買おうと思うとお金がたくさん必要です。 といいうわけで、ででこれは自分すするしかないですね。失敗することを前提に会心率アップの効果でパルプンテを狙います1回目残念でしたそして2回目埋め尽くされたのでこれで終了です会心率アップの埋め尽くしブーメランはこれはこれで使えるはずなので結果オーラ来ですでも一応念のためにバザーを見てみましょう